はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、赤羽にございます、つけ麺鉄、赤羽店さんにお邪魔しております。というのも、こちらの鉄さん、以前もね、チャレンジメニューを一緒に開発させていただいたり、いろいろとお付き合いさせていただいているんですけれども、今回は冬限定の味噌つけ麺が新発売されたということで、特別にね、なんかすり鉢を用意していただいていて、デカ盛り仕様でいただけるということなんで、早速ね、 食べていこうと思っておりますということでメニューが到着するまで待ちたいと思いますはいということでただいまメニューが到着いたしましたこちらがね味噌のつけ麺でございますチャーシューが1分っかったりね味玉とかトッピング多数のっておりますで今回のつけ汁なんですけどまずこちらが味噌のつけ汁と。 こちらの辛味噌の2種があるそうなので今回はね2種類とも用意していただいておりますそれでは飲みちゃうときないので早速いただきますとまずこのつけ麺の麺だけで哲さんの麺めっちゃうまいんですよやっぱりめちゃくちゃ麺うまいわコシがねいいんですようんうまっ チャーーシュー食べたいなうまそうじゃないこれ<笑>うまこれうま、うん。これめっちゃうまいんだけどうんちょっと ね、つけ汁の方につけていきたいと思います。まず、あ、通常の味噌から。うまいわ、これ。 ドッと逃げるかなこれ、うん、トッピングのこれひき肉ですね甘辛系のひき肉だ結構フリットしてるねちょっと漬け汁に入れてみます<笑> うめっ<笑>うめう、うん、塩分とかもねしっかりあるんですけれどもまろやかなんでそこまで気にならないんですよただこの後味喉にこうガッとくる味噌の塩分がね心地いいわ上品さもあるんだけど思ってる以上にがっつり系だね 続いてはこちらの漬け汁辛みそにつけてみたいと思います う, うわうがめちゃめちゃ綺麗うん。い、うんうんうん、辛みそもうまっおそらくねじゃんが入ってるんだね醤系の香ばしい香りっていうのかな唐辛子のね香ばしさっていうのが しっかり乗ってて、これもうまい。思ったよりもピリ辛って鳥とは結構しっかり辛いね。うん。これ冬のサンプー品に食べたらめちゃめちゃ美味しいと思う。 うん。このひき肉めちゃめちゃうまい。これだけで合いそばって感じで食ってもうまいと思う。<笑><笑>ありだ。 味玉見えるかな黄身がねコロッコロなのよ 今ね、テツさんのサービスであるこの焼き石ね漬け汁が冷めた時に温め直せるこの焼き石をいただいたのでちょっとね入れていきますうわいい香りするうんうん これ絶対途中で焼き入れてください焦がしミみたいな香りになってさらにね旨味が広がります 残り少なくなってきたんでスープ割りでほんのりラーメン風に。 今日のメニューね新作のね、メニューをいただくことだったんで結構、軽い気持ちなんですけどこれね、料理だったらねチャレンジングに多いあるね<笑>結構苦しくなってきたお腹いっぱいですね、結構え<笑><笑>ちょっとね、今ねすごいものが到着しました<笑>これ見えるかな 味噌つけ麺の裏メニューで赤羽店と川口店のみで出してる裏メニューらしくて超激辛のつけ麺のタレつけ汁みたいでございます材料聞いたらハバネロとかねジョロヒアとか入ってるらしいんですけどやばいよね怖いんですけどちょっとね一回これで食べてみます <ペー>痛い<笑>下手したらちょっとしたチャレンジメニューの激辛料理とかよりも辛いかもしれない。 味噌のベースうまみはしっかりもちろん生きてるんですけどその3倍ぐらい辛い<笑>とりあえず辛い<笑>一口でベロがねめっちゃ熱い<笑>うん<笑>うんおいしい さっき、ね、あのお店の人に聞いたらお持ち帰り大丈夫ですってことなんで今日はね無理しない程度に食べますもうそろそろね美味しいを食べてしまいそうなんで今日はねちょっとこの麺やチャーシューの方はお持ち帰りをしようと思いますいやうまかったごちそうでしたお店はちょっとこれちょっと包んでもらってもいいですかす<笑>すいいまません はい、ということでただいまね味噌のつけ麺食べ終わりましたこちらのメニューテスラの全店12月1月の限定メニューとなりますのでぜひね気になる方は皆さん食べに行ってみてはいかがでしょうかでこちらの激辛のつけ麺の方については先ほどご説明した通り赤羽店と川口店の限定メニューとなっておりましてこれ完全に裏メニューでして券売機の方には表示がないのでこの味噌つけ麺の方を購入していただいて注文の際口頭でこの裏メニューと言っていただければこちら出てきますので